では今日の授業を始めましょう。 さあ皆さん、えー、そろそろ授業の準備はできましたかですね時期的にはこう行事も終わってこうよく言えば落ち着いた悪く言えばちょっとマンデリな時期に差し掛かっているかもしれないと思いまして、えー、少しいつもとは違 う, こう始め方をしてみました。まあ、特に深いい意味はないんですがあの まあ、あの去年までですとこの6月の中旬というのは あ, あと1週間で期末試験だからみんな頑張んないとね頑張りましょうねという時期だったんですが、えー、今年から、まあ、あの2学期制になりましてで多分この宿かり旅も終わったこの時期というのは比較的落ち着いて皆さん勉強できる時期だと思いますので。えーっとね、まあ 授業の方も多少ですね、脱線話も最近減ったりして、面白みに欠ける点があるかもしれませんが、あのまあ、たまには落ち着いて頑張ってみましょう。で、えー、と今日の話なんですけれどもと、前回のことを思い出してください、えーと。前回ですね、後半で行列式の話に入りました。で、えー、と前回その行列式でと、まず二次正方行列というのを定義しまして、でその意味、 の説明をしていたわけですねでどういう意味があるかというと、その二次正方形列がその平面ベクトルが張る平行四辺形の符号付き面積を表すという話をしておりました。でその符号付き面積の性質をいくつか説明しましょうということで、前回ですね、括弧2というところまで説明したかと思います。で えー、と今日はその、えーとあ、ごめんなさい、えー、とあすみません、えーと、符号付き面積の性質で、あそうか、丸二、ね、番という、ね、ところまで説明したと思いますので、でえー、と今日はその続きで丸三番を書いてみました。で 今日は先に版書の方をしてきましたので、あのその、この版書の意味をこれから説明しますけれども、えっ、ー、と、その、まあ、前回やりましたように、符号付き面積を S の AB というふうに書いたわけですね。で、えっ、ー、と、3番目の性質は、ここにありますように、その、まあ、S の片方がですね、2つのベクトルの 和だったときにその符号付き面積がどういう性質を持ちますかっていうとここは A プラス A だしというベクトルなんですがそれと B の符号付き面積というのは実はこれベクトル A と B が貼る平行四辺形の符号付き面積とあともう一個ですね A だしと B が貼る平行四辺形の符号付き面積の和に等しくなりますということを説明しています。で まあ、これ直感的にですね、図を書いてそれを示したのがこちらの図です。で、今、xy 平面を取りまして、で、最初に、そうですね、このベクトル a がここにあって、それからベクトル b がここにありましたでそうすると、その a と b によって貼られる平行神経というのは、この丸一番の 四でその次にそのベクトル B とベクトル A' ってここに取りましたのでベクトル B とベクトル A' によって貼られる平行四辺形っていうのが、えー、こちらの白い枠で囲ったこの丸二番になるわけです。で一方でそのこの丸三の このの等式の左辺にあります A プラス A ダッシュと B によって貼られた貼られる平行四辺形というものなんですけれども実はこの黄色い長い線がの A ベクトル A プラス A ダッシュを表していてそれと B のこのが貼る平行四辺形ですからこれ黄色い枠で囲ったこう丸3番になります。 でこの一の平行四辺形と二の平行四辺形の面積の和とそれから三の平行四辺形の面積を比べるとどうなりますかっていう話なんですけれども実は今見て直感的に見てもらってわかると思うんですがこの一と二の平行四辺形 の, この接している線分というのは ちょうどこのベクトル b に平行なわけですね。そうすると、この接している線分をこうベクトル b に沿って、あベクトル b に平行にこう移動させていきますと、これ最終的にはこのあの二つのですね、この二つの折れ曲がった平行四辺形の二つの重なった図形をのこの接している部分を平行にこうあベクトル b に平行にずらす、ね。 そうすると最終的にはこのここまでずらしたときにこの黄色い平行線形にぴったり重なるわけですね。ということで直感的にはこういうことを見て両者の面積が等しくなるということがわかると思います。で、これは同じようにですね、えっと今は このベクトル A ですねこの左側のベクトルの和を取った場合の性質なんですけれども同じようにこの右側のベクトルを例えば B と B' の和というふうにして表した際にもこれはあの A と B で貼られる平行四辺形の符号付き面積とあと A と B' で貼られる平行四辺形の符号付き面積に等しくなるということもあの分かります。 えー、という話ですここまでいいですか。はいうん、で、えー、と4番目の性質は、うん、この R というのを実数としたときに、 このベクトル A の R 倍と B で貼られる平行四辺形の符号付き面積がどうなるかというと、これは A と B で貼られる不平行四辺形の符号付き面積の R 倍に等しくて、さらに、これは A と B の B の R 倍のベクトルで貼られる平行四辺形の符号付き面積にも等しいということが言えます。で、これも同じように一例を書きますけれどもえー、えっとまあ A と B がこういう。 ベクトルだったときに、A と B で貼られる平行四辺形というのは、だい大体まあ今のこの白枠で囲った感じだと思うんですが、で例えばこの A をまあ少し伸ばしましたと。で、これで RA と B で貼られる平行四辺形というのを考えますと、まあ、こういう形にこの黄色い枠で囲った図形になるわけですね。 でえー、と平行四辺形 の, あの面積ですので、えー、と A と RA を比べるとその底辺の長さがこう R 倍になっていますから面積も R 倍になるということで、えー、と底辺の長さが R 倍になったものは元の平行四辺形の面積ではの R 倍になるということからまあこのことはわかると思います。 ここまでいいですか。で、えっとこの性質のマル三とマル四の性質には名前がついていまして、えっとマル三とマル四合わせて。 二重線形性、と言いますで、えー、線形性二重線形性って書いてですねで、線形性でしかも二重だということなんですが、えー、若干その意味に触れますと、えー、とまず線形性については、あの詳しくはあの、これから先の方でですね、詳しく学びます。えー、特に 第5章のあたりですねこの線形写像というのがこの線形台数の名前にありますようにあのまあ線形台数の中で一番大事な要素の一つなんですがそこで出てくる線形性というのがえ実はこの○三と○四の性質にも表れていましてそれから二重というのはどういう意味かというとその今はですねあの S 符号付き面積 S はこの A と B という2つのベクトルから計算するんですけれども この線形性という性質がこの左側の要素に対しても成り立つし右側の要素に対しても成り立つとどっちについても線形性が言えるという意味でこれ二重線形性というふうに言っていますま。ああ今はそれほど名前は重要ではありませんが多分あの線形写像などを習った時にですねあのそういえば線形性ってここであったなというのを思い 出, し出すといいんじゃないかなというふうに 思いますので、まあちょっと覚えておいてください。ここまで質問ありますか。はい。で、えっとこれからやろうとしていることはですね、その今今までの今までのその一二三四という性質を使って、その不等式面積というのは一般にどのように計算できるかということをちょっとやってみたいと思います。 でえー、と前回は、えー、と確かあの平行四辺形この2本のベクトルで貼られる平行四辺形の面積を幾何的に求めてみたんですけれども今度は、えー、と今の1から0の性質を使って幾何、えー、的じゃなくて単にその1から0を使った計算のみであの同じように符号付き面積が出てくるという話をしたいと思います。 これらっていうのはその1から4の性質ですねを用いてベクトル A とベクトル B の符号付き面積を計算しましょうと。 も、えっともとその A と B っていうのはどのように表されていたかというと A は A11 と A21 でしたのでこれをその単位ベクトルを使って表すと E1 の A11 -A1 倍と E2 の、まあ、A21 -A2 倍になるわけですねでそれから えっ、ー、ともう一つのベクトル B は、えっと、a えっと B じゃない、ごめんなさい、A の<笑>、A の一二と A の二二って表してました。だと思います。で、これを同じように、えっと、やはりその単位ベクトルの線形結合で表しますと、えっと、A の一二かける一プラス、E1、A の二二 でけるいいのにとなります。ロリとでまあこれを使ってえふもつき面積 S の A B っていうのを計算するんですがと。 えーまあ、あの前回からです、ね、先ほどまで述べましたその4つの性質をうまく当てはめましょうということなのでとりあえずこの A の方に、えー、この今挙げたです、ね、単位ベクトルを使った表あの線形結合の表現を代入してみましょうそうしますと、まあ、単にこの A にこれを代入するだけなんですけれども A のに。 こうですね、A6 で。こうなります。で、えっ、ー、と、これで次どう展開するかというとあのここですね。実はこれ、あのここが2つの ベクトルの輪になっておりますのでちょうどこの三番の性質を使って展開できるわけですね。そうしますとまず最初に A の 11E の1と B の符号付き面積と A の 21E の2と B の符号付き面積になるんですけれども実は ここで、その4番の性質を使いますと、このスカラーは外に出せますから、このスカラーも外に出してしまいましょう。と、こういうふうに、まず展開することができます。で、えー、っと、この A、ベクトルに関してする展開がこう、 でできましたのでで今度はこのベクトル B をこう展開してみましょうというわけなんですが、えー、とそれは単純にこのベクトル B をこの単位ベクトルの線形結合で表した表現をこう代入するわけですね。そうしますと最初の項はこの B のところに A12E1 プラス A の 22E2、えー、こうですねそれから A の21かける S の E の2であと B を代入しますので A の 12E の1プラス A の 22E の 2, 2, 2と、まあ、こうなります で, すかで、今度は、えー、今度はここのですね、この B がこの2つのベクトルの和になりましたので、これをやはり先ほど述べました、丸三と丸四の性質を使ってこう展開するわけですね。で、実際に展開しますと、えー、っと、A の1、1。 A の1、2、S の E の1と E の1。この部分がさらに2つの符号付き面積に展開できるわけですね。で、次は A の1、1、A の2、2, 2、S の E の1。 のとで、これで最初の項の展開がこうできます。で、次が後のこの項ですね、また2つの符号付き面積の和に展開するんですが、A の2、1、ここですね、A の1、2ですね、A の1、2、S の E2、E1 プラス A の 21A の 22S の E2E2 E2 とこうなるわけです。ここまでいいですか まあ、ちょっと面倒かもしれませんが先ほどの性質をちゃんと覚えていればあの難しくはないでしょう。で最終的にそのこの符号付き面積がですねこの単位ベクトル E1 と E2 に, によって貼られるあの平行四辺形 の, あの面積に符号付き面積 の計算に帰着一応まあ確認として、えー、E1E2 っていうのはどういうもんだったかそれから E1E2 の用いたその符号付き面積はどうなるかっていうのを確かめてみましょう、えー、E1E2 っていうのはそれぞれその x 軸方向と y 軸方向 の, あの向きを持つ 単位ベクトルで、したで、えー、と符号付き面積の定義をもう一度思い出すと、その符号が正というのは、例えばその最初のベクトルからその次のベクトルにこうの間 の, その 角, 角度を測るときに、その角度がですねあの、この半時計回りであれば、 符号は正で、時計回りであれば符号は負というのがこの符号付き面積の定義でした。で、えー、とそれに基づいて、その一つ一つ、その符号付き面積がどうなるかっていうのを見ていきますと、えー、とまず最初のこの部分ですね、えー、と E1 と E1 の, あの符号付き面積とは出てるんですが、その同じ、えっ、ー、と、 2つのベクトルによって貼られる平行四辺形の符号付き面積というのは、前回やりましたその2番の反対称性という性質から、ここは0になります。で、まずそれ確認しましょう。で次に、この2つ目の E1 と E2 によって貼られる 平行線形の符号付き面積なんですけれども、えっと、これは確か、そうですね、前回のその基本ベクトルに対する符号付き面積で、の性質で、これは1になります。で、3番目、今度はこの E2 と E1 によって貼られる符号付き面積なんです、平行線形の符号付き面積なんですが、先ほど2番目と異なる点は、 E1 と E の順番が入れ替わってますね。そうする と,、えー、と、この角度の測り方が E2 から E1 に向かって角度を測るわけです。でその向きというのはあの、時計回りに角度を測ることになりますので、符号は 反, 対反転します。ですので、この符号付き面積はマイナス1とで。最後に、えーと、4つ目の符号付き面積は、 この E2 と E2 で貼られる平行神経なんですけれども、これはまあ図で見てもわかるし、前回やりました反対称性からこの符号付き面積はゼロになります。ということで、以上をまとめますと、この項ですね、この今黄色いチョークで囲んだ項だけが残るわけでして、 でそれをもう一度改めて書くと、a の1、1、a の2、2、マイナス a 21、a の2、1、a の1、2というのが、えー、と出てきまして、えーとまあ、前回とですね、それから今日やりました、あの性質、符号付き面積の性質から、えー、このベクトル ab、 貼られる平行四辺形の符号付き面積が、まあ、このように計算で き, てで き, できましたと。であのちょうどそのこの元で考えていた行列の、まあ、行列式に一致するものが出てきましたというのがこの例題の話です。 えー、ここまで質問ありますか、えー、ということで、えーとまあ、以上 の, その計算でまあ強調しておきたいのはその、まあ、今回行列式の、まあ、初めの紹介としてその二次の正方行列の行列式というのをやったんですが、まあ、そ の, あの意味するところは、えー、と今やったようなその、まあ、つのあ二つの 列ベクトルですね行列を構成する2つの列ベクトルで貼られる平行四辺形の符号付き面積を表すものだと。で、えー、実はこれがその、まあ、ベクトルの項数が3項4項と増えていくと、例えば3項ですと同じようにあの面積に対応するものとして、これ体積が出てきたりします。まあ、詳しいことはまたこれから先やると思いますけれども、まあ、そういう性質があると。 で逆にその行列式というのがその今まで述べたようなその符号付き面積のようなあの性質をまあ満たすようにうまくできているということをあのこれから学んでいきたいと思います。それでえと実はそのこれからですねそのまあ一般の N 字 の, あの行列に対する行列式を こう定義すするわけけなんですけれどもそのある工夫が必要なわけですねどういう工夫が必要かっていうとその行列式にはですねこのようにその行列の各成分をかけたものをこう加えたり引いたりすることによって行列式というのを定義するわけなんですがじゃあどういう組み合わせをこう持ってくればよいかとあとそのそれが場合によってはこう足したり引いたりするわけなんですがどういうものを足したりどういうものを引いたりすれば ううまく行列式がが定義でできるるかっていうのが問題になるわけですでしかもそれはどのように問題になるかというとその行列式っていうのは基本的に今まで前回から今まで述べたようなその符号付き面積のようないくつかの性質がありましたよね。反対小性とか二重線形成とかといったようなそういう性質をうまく満たすようにこの取ってくる成分の積とか。 それから、プラスマイナスといった符号を決めなければなりません。で、えー、とまあそれをですね、そのどのようにして決めるかというのに、実はこれからやる、その置換という、その文字、数字の入れ替えのルールを考えます。ということで、えー、とここから先はですね、その行列式の一般的な定義の準備として、この教科書63ページのセクション 3.2 の 痴漢 の, の話に入ります。 でまず最初に、痴、ま、漢、あ、とは何でしょうかっていう話をしたいと思いますが、この世界では、ある集合を考えます。集合として、まあ、オメガという、 えー、字で表しますけれども、えー、その中身は何かというと、まあ、1から n まで の, その自然数を集めた自然数の集まりですねこれがこの置換の対象になりますで、まあ、このオメガに対してその置換と っていうのは何かというとオメガの弦 I から J の対応付けを表すというものですで じゃあその対応付けというのが一体どういうものかというのをちょっと一つの例で考えてみましょうこの例ではこのオメガは1から5までの数字としますで 対応づけるっていうことですからその、まあ、ここでは一般の i から j の対応づけというふうに書きましたが、まあ、具体的にはこの12345っていう数字が与えられてじゃ あ,、まあちょっとそれをこう縦に書いてみましょうオメガという集合の中に12345というその数字があったとでこれをまたオメガ まあ、ちょっとこれ、集合としては同じなんですが、対応付けをこう見やすくするためにこう2つのオメガを並べて書きますけれども、それぞれのオメガのまあ左側の数字からえと右側の数字にこう何らかの対応をつけるというんですね。で、今の例では、じゃあ、1というのが与えられたら、これをあの2にしましょうと。 それししから、えー、と2というのが与えられたらこれを5に移しましょうと。で3が与えられたら1に移しましょう。で4が与えられたら4に移しましょう。で5が与えられたら3に移しましょうと。まあ、えー、と一つの例としてはこのようなものをですねこのオメガの弦 i から j の対応付けと呼ぶことにします。 ここまでいいでしょうか。まずここまでできた事実をもう一回まとめますと、その痴漢はこの集合オメガと呼ばれるものに対して考えると。それ、オメガっていうのは1から n までの自然数の集まりだと。で、その痴漢とは実際には、そのオメガの数字ですね、i から j への対応づけを考えるというのが痴漢、まず痴漢と呼ばれるものです。 まずこの対象これから対象にするものをです、ね、定義した後でじゃあ今度はその対象がです、ね、持つ性質を調べるというのが、まあ、数学の学び方の上等手段なわけですがそういうわけでこの地下シシグマの持つ性質というのをいくつか挙げてみましょう。 大, 体大丈夫ですかこの右側の痴漢の定義を写し終え多くの人が移し終えたら、こちらの説明を始めたいと思います。はい、ですからね。で、えー、とまずですね、この痴漢シグマの持つ性質なんですが、あ、そっ か, そうかえっ、ー、と一つ、えー、と申し遅れましたが、えー、この対応付けですね、この対応付けをシグマというふうに。 表すことにしましまょうですからここに書かれてあるものは、まあ、あのその集合オメガの値観シグマということになって、まあ、シグマをこのように与えるということを意味しています。 はい、カメラさん、すいません。あの僕がこう説明を忘れて、ですねこう右に左に動くとカメラさんもカメラを右に左に振ったりするので、それは結構大変なわけです。なるべく説明忘れがないようにします。で、えシグマの持つ性質なんですが、まず最初に持つ性質として、シグマは写像であると。 いうことが挙げられますところで、この写像っていう言葉は皆さん、どっかでやりました練習、この授業の演習でもやりましたかね、一応。うんはい、じゃあ、多分大丈夫だと思いますけれども、えー、と一応、写像の意味を復習しますと、このシグマは、このオメガの2の数字ですね、i に対して、 まあ、ある、J、ですねある数字 J をただ一つ対応づけると。いう意味で、えー、とシグマは写像であります。えー、ともし写像という言葉がピンとこない人がいたら、 じゃあシグマが射像でなかったらどうなるかということを考えてみましょう。えっ、ー、とシグマをもしふ像で射像でないようなものとしては、例えばえっ、ー、と一数字の一に対して例えば二と三を同時に対応づけたりとか、それからうんと二に対してあの何も対応づけるものがないとかですね。そういったものは射像とは言いません。えっ、ー、とまあ先ほどの図で左側に書かれた数字から 必ず一つだけ民謡に書かれた数字を対応づけるのが写像です。いいですか、はい、じゃあ次。このシグマは、写像の中でも前車と呼ばれるものです。 えー、ともしくは上のシャドウとも呼ばれます。えっ、ー、と、皆さん、じゃ前車の、前車って言葉もやりましたかね、演車中。えっ、ー、と、まあ、多分覚えてる人も い, ますしいると思いますし、忘れた人もいるかもしれませんが、えっ、ー、と、一応、この前車の定義を復習しますと、まあ、どの、 J、オメガの数字 J に対して も, にもある数字 I から数字が移ってくると。 このことをですね、この、えっ、ー、と、まあ、シグマ、i をシグマで移したものをが J に等しくなるというのを、まあ、このように書きます。で、えー、ともし前者というのは、ピンとこない、もしくは忘れてしまったという人がいたら、 その前者でない例というのをちょっと考えてみてください。例えばえとまあオメガがこう2つあって。 前者でない例というのは、例えばこのオメガからオメガへの写像シグマを考えたときに、こう1から5、すべての数字がこう1に移るようなものは、これは前者とは言いません。前者でない例の一つです。なぜかというと、この前者の定義は、こちら側ですね、右側のどの数字にも、どっか左の数字から、えー、と移ってくると。 いうこの矢印がありますよっていうのが前者の定義だからですね。ですのでこの例は2345に移ってくる左側の数字が存在しませんからこのようなものは前者とは言いません。一方で先ほど定義した例は右側の1から5のどの数字にも左側のどっかの数字から移ってくるものがありますから先ほどの例は前者と言います。 はい、いいですかねじゃあ次3番目3番目はえっ、ー、とシグマは車道の中でも単車です単車もしくは1対1の車道と思います 単車も多分授業でやりましたかね、演習のほうでやりましたかね。はい、一応単車の意味も復習しますと、もしこの左側の2つの数字、ij というのが等しくない数字ならば、 I と J は同じ数字に移りませんすなわち、これは、そのシグマで i から移った数字と、シグマで j から移った数字は等しくないというのが、この単車の意味するところ、もしくは単車の定義ですね。 でえー、とこの単車の意味がまあやっぱりちょっと、あのー、いまいちよう分かっとらんなという人がいましたらこれもやはり単車でない例というのをあの考えてみましょうで実はと先ほど全車でない例として挙げましたこの図ですね これは実は単車でない例にもなっていることに注意してください。えっ、ー、と、なぜ単車でない例かというと、単車の定義は、えっ、ー、と、もし左側の数字が、こう、異なっている2つの組み合わせがあれば、あの、例えば1と2ですね。1と2を、1をこう、移して、右へ移したものと、2を右へ移した数字は、えー、異なるというのが単車の定義でした。ところが、この例では、あの、1を、 移移せば1に移るし 2, を移す2は1と異なるんだけども2を移しても1に移るということで、まあ、左側で異なる数字が数字なのに移した先が一緒なんですね。ですのでそういう意味でこの、あのー、シグマは単車、えー、ではない例にもなっているということに注意してください。ですのであの皆さんが そのもしこういった前者だとか単者だとかっていうことをその理解してるかどうかのチェックの仕方の一つもしくは理解する上でも手助けになるなりうる方法の一つとしてその反例を作るというのがありますえと前者というのが理解できてるかチェックするにはじゃ あ, あの前者でない例というのはありますかともしくはえと当たられたこういう写像が「電車ですか?」「電車でありませんか」それはなぜだか説明できますか ということをその、まあ、こういったです、ねまあ、非常に単純な問題でいいのでこういう単純な問題でこう自分で考えてみるとそうするとあの、まあ、自分のよく分かっていないところなどがあのはっきりしてくることもあるかと思いますので、えーのまあ、ちょっと勉強方法がなかなか分からなくて困ったよという人はちょっと一回試してみてくださいでそれでも分からない場合には、えー、多分あの僕ですとかあと、まあ、演習の 藍山先生ですとかあとティーチング師さんとの人たちがいますのでぜひ質問をしてほしいと思いますはい、いいですか<音声>で、そしてですね、そのまあ以上をまとめますと ま、○一、あ、から○三よりこのシグマは写像であってしかも全車かつ単車っていうのは数学では全単車といいます。まああの今までのものをまとめて言い換えたにすぎませんけれどもうん と, とりあえずこの シグマ今考えたシグマというのは集合、えー、オメガからオメガへの全端者であるということが言えますそこを押さえておきましょうで、えー、そ, そのシグマですねこのシグマを、えー、このセクションのタイトルにある痴漢と言います 一応、これを定義として書いておきましょう。えー、と教科書ですと、教科書64ページの定義 3.2 に、この痴漢の定義があります。 一応大事な定義ですので黒板にももう一度書きますとこのオメガを1から n までの自然数の集合としたときに対して えー、と前端者ですね、オメガからオメガへの前端者シグマをこの集合オメガ上のの痴漢 と, と呼びます。 ここまででいいですか。じゃあちょっとこの定義を写してください、えー。それでは写し終わったところで皆さんにちょっと聞きたいと思うんですがあのこのオメガをですねこの1から n までのその自然数の集まりとしたときにこのオメガ上の置換というのは一体何個あるでしょうか えー、と何個ある何個何個ぐらいちょっと聞いてみましょう N 個ぐらいだと思う人、えー、と N の二乗個ぐらいだと思う人、えー、すでに答えを知っている人<笑>はいいいですえっ、ー、とですね教科書をすでに読んできたかあるいは 今です、ね、この定義 3.2 のすぐ下を見た人はあの答えを知っていると思いますけれども、えー、と実は、えー、この時間の個数というのはちょうど N の解乗項だけあります。えー、じゃあこれも大事な事実の一つですのであの書いておきましょう。 古代 3.1 は痴漢 の, の個数に関する古代ですけれども、まあ、オメガを今先ほどと同じように1から、まあ、n までの自然数の集まり。 ととしたきにその上の置換の個数はえっと n × n 1 ×点×ける1ですねその積です。これを n の解乗と書きます。 n の解場、まあ皆さんご存知だと思いますが、n の解場です。と書きますで、あると。ここまでいいですかで、えーと、そうしますと、その、 まあ、痴漢というのは一、えーまあ、つのオメガに対して、まあ、一般にはたくさんあるということが、えー、と分かりましたので、えー、と実は教科書の定義 3.2 の, あの後半の部分を書かなかったのは一応ここでですね、古代で痴漢が何個あるっていうのが書かれてましたので、まあ、その説明を先にやろうと思ったんですけれども、えー、この古代 3.1 にありますようにこの痴漢っていうのは、えー、まあ、うんと n 個の数字の前、のまあ、オメガでですね、その n の解状項ありますからその、このオメガ上の置換、えー、の集合というのを考えることができるわけですね。オメガ上のの全体の 集合をこれを S のオメガで表します。S のオメガ。えー、ともしくは、そのオメガの弦の個数、これは N ですね、N を取って、 SN という記号で表します。もし、そうですね、当然この N がですね、扱う対象によって N が3だったり4だったりした場合には、S3 とか S4 とかっていうような具体的な数字を入れて表すこともあります。あとそれから、これは今ここで直接、すぐに必要という 話はないんですけれどもこのオメガ状の地間全体の集合というのをその別の名前ではあのオメガの対象群とも呼びます。でこの対象群の方の性質にはあの今はまだ深入りしませんけれども実はこのオメガの地間全体の集合というのは あの数学でいうその群と呼ばれるあの性質を満たしましてで非常にあの興味深いあのいくつかの性質を持っていたりしますですので、まあ、数学特に大数学などを、えーとまあ、学んだり研究したりする上では、まあ、重要な道具の一つとなっています、まあ、とりあえず今はあのそういう名前があるということだけでいいです はいえー、ここまで何か質問ありますか、はい、あもうちょっとよくつしている人がいるので、もう少し待ちましょう。はいえー、それで、うん、と一応、ですね時間というのがまあこういう定義だということをやったんですけれども、そうすると、これから。 こう我々線形代数を勉強していく中でこの時間を使うんですが書き方をちょっと考えなくないというのはあの先ほどですねこ の, そっか、えー、とこの下の板書ここに書きましたようにいちいちこの数字の組を書いてそこからこう矢印を結んでっていうことを書いていたのではあの すごい手が疲れて面倒でしょうから僕も板書が面倒ですし皆さんもこう写す方が面倒でしょうからそのまあ痴漢のもう少しリーズナブルなえと皆さんの手が疲れない表記法をまあやっておきましょう。一応あの数学者というのはあのなるべくま あ, ある意味ではエレガントにある意味では物臭にですねこう物事を簡潔に済ませたがる人たちが比較的多いと思いますので。 そういった気泡はですねなるべくこう自分たちが使う上で疲れないように工夫はしていると思います。<音声>えー、ということで 時間の表示法について一応お話ししておきます。でまず最初にですね、このまあ、普通の通常の表示法ですが、このシグマイコールと書きまして、で 上に1、2点点、n と数字を並べます。でまあ、それに対して、その下にですね、この1がどこへ、1が移った先の数字を1の下に書いて、えー、と2が移った先の数字を2の下に書くと。で、同様にして、n が移った先の数字を、えーと、その n の下に書くというふうに、こう。 数字を2行に並べた行列のような形で表します。先ほどの最初に書きました図と比較しますと先ほどの図で左側に書かれたオメガの数字ですねそれがこ の, 図この式では 上, に上の行に順番に書かれます。それに対してその右側でこう対応付けられた数字というのが 例えば、1に対応づけられた数字は1の下、2に対応づけられた数字は2の下ということで書きますので、先ほどの例題について、この通常の表記で書いていますと、まず、1、2、3、4、5と左側の数字を上に書きまして、次に、この左側の列の あ数字に対応する右側の数字をこう下に書いてるわけですね。えさ前回の先ほどの場合ですと、えー、と一に対応付けられたのが二でしたから、二を一の下に書くと。え次にえー、と二に対しては五が対応づ、に五二は五に移りましたので、二の下に五を書くと。それから三は一に移りましたので、三の下に一を書くと。 4は4に移ったというか、移ってない、まあ同じ数字に移りましたので、4の下には4を書くと。で、最後に5は3に移りましたので、えー、と5の下に3を書くという書き方をします。ここまでいいですかさて、そうしますと、その、まあ、上の行の数字に対して、その移った えー 写, されたですね、写された先の数字を10下に書くわけですがその痴漢によってはこの数字を1つも動かさないものがあるわけですね、えー、つまりその全部上の数字が全部同じ数字に移ると1は1に移って2は2に移るとそういう特別な痴漢もありましてでこれをあの高等痴漢と呼びますで一応これはあの、まあ、大事な概念ですので定義として書いておきます 高等時間は数字を一つも動かさない時間ですね数字を一つも動かさない時間を 高等値間と呼びまして、まあ、高等値間はちょっと特殊な記号で表すんですけども、1のオメガというこういう記号で表します。えー、すなわち、うんとこの高等値間は、 まあ、1、2、0.0.n を動かしませんから下の行もこういう形になるわけですね。はい、えー、ここまでいいでしょうか。 えー、と今日はもう一つですね、痴漢 の, のもう一つの表示の仕方として、えーと、巡回表示というのはやります。えー、この巡回表示というのは、一、まあ、つの数字から出発して、 シグマによって移される数字を順にたどるんですね。順にたどって元の数字に戻る。 そうしますといくつかの数字をたどっていきますのでその数字たどった数字を並べていくと数字の列ができるわけですね。その数字の列をその括弧で加工を表すこと方です。 まあ、ちょっとその文章で書くとなかなか面倒なのでわかりにくいと思いますからその先ほどの例で書きました時間ですね12345を25143とそれぞれ移すこの時間のえ巡回表示を を求めてみましょう。までいいですか。ちょっと上げ上げますね。すみません。えーとですのでまずその。 大抵はこう1から数字を1から始めるわけですね。で1から始まってこれを順番 に, こう ど, こにどの数字に移るかというのを見るわけですで。まず1が移る先を見ますとあの1は2に移りますよね。で今度は2を見るわけですね。2がどこに移るか。そうすると2は5に移ります。次に5はどこに移るかというのを見ますと5は3に移ります。で 3はどこに移るかっていうと3は1に移ります。でこれでこうまた 1, 1を移すと2に移ってってい う, うにぐるぐる回りますのでこれで一つの こ, うあのこうぐるぐる回る数字の列ができたことになります。そこでこの数字をですね1253というふうにえとまとめて並べて括弧で括って表します。 で逆にこう書きますとこれっていうのはこういう置換を表しますよってことですね1253括弧で書くたものは1を2に移して2を5に移して5を3に移して3を1に移しますとそういう置換を表すということですねで、えー、とじゃあ残りですね4あとの4が残っていますけれども4はどうなるかというと実は、えー、と4に移ってあとは 一、まあ、つの数字でぐるぐる回っているわけですね。で、これは一つの数字の中で閉じてますから、4を括弧でくくって表すと。同じように、この時間に現れるこの1から n のすべての数字がこう出揃うまで、この計算を繰り返します。そして最後に、これらの数列ですね、この列を。 まとめて表したものが、これがあの今の例題のシグマの循環表示となります。で、えー、とここでですね、いくつかあのルールがありまして、そのルールの一つは、この4のように、この数字1個からなる列ですね、あのつまり全然動かないと。そこの列は えー、と省略しても構いません。ですので、えー、とこの場合、この例の場合ですと、このカッコ4というのを省略して、1、2、5、3と書いても OK です。それからあと、えー、とこのですね、あの1個からなるその列を省略して書きますと、実は、 高等値間を書くときにちょっと困ることが起こって、高等値間というのはどの数字も動かさないじゃないですか。そうすると、これを省略すると何も 表, す表し方がなくなりますので、高等値間だけはこの1を括弧でくくったもので表します。これがまあ高等値間の巡回表示です。一応このぐらいのルールを知っておけば、あのまあ、いろんな値間の巡回表示が書けると思います。 でえー、と今日は最後にそ の, その巡回表示ですね巡回表示に関するある一つの定義をするんですけれどもあ の, の一般的な時間というのはいくつかの巡回表示ですねこういういくつかの列の組み合わせによってこう表されますが中にはそのこの巡回表示が一個しか表れないような時間もあるかもしれません。 でえー、とそのような痴漢はちょっと特別なものなので、あのー、名前をつけます。えっ、ー、とこれ巡回痴漢という名前をつけます。 えっと、え置、ー、換シグマが、えー、巡回置換であるとはこのシグマの 巡回表示ですね。今やった巡回表示が、ただ一組だけの、まあカッコで囲った。 まあ、数字の列で表されると。で、えっ、ー、と、という定義なんですが、うんとじゃあ、この今やっている、扱っている、この左側の黒板にある例題は、巡回値換か巡回値換でないかっていうと、 実は、ちょっと判断に迷う人もいるかもしれません。というのは、これが省略化って書いてるんですね。で、一応、ここの巡回値間の、その、カッコでくった数字の列が1みかどうかっていうのは、この1文字だけからなる列は省略して考えて構わないので、そうしますと、この値間は、この数、カッコでくった数字の組みがですね、列がただ1みだけということになります。ですので、この定義から言うと、あのこの値間は、巡回値間であると。 いうことになります、えー、ここまで質問ありますかはい、えー、じゃあ、きはですね、あのーまあ、痴漢という概念を導入しまして、でえー、と痴漢が、まあ、前端者であることだか、それから巡回、痴漢の書き方ですね。 からえー、と巡回表示と、それから巡回痴漢というところまでやりました。ので、えー、と次回は教科書でいうと、えー、66ページのセクション 3.2.1 ですね、えー。そこから痴漢 の, の性質を続けてあの話をしたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。